ッチ、私はディングウォルトググールテディングウォールダーククラスのアンプヘッドが欲しい、うん、すみませんこのベースって思想できたりしますかチャー大丈夫ですよこいつまさか <inha> <craziest sound> <夏><音>、うんまあ、すごいて <Tiffany> 適当に弾いただけだけどすごいいいベース